まあそういうなんか結婚されてる方とかとなんか恋バナをしたりするのもなかなかする機会がなかったりとかするので。え、待って。くっつけられるんですよ、これ。えええ、なんかありますいや、寝てまって。いや、寝てないです。よ寝てないです。終了。さあ、始まりました。少量チャンネル、翔太です。ではね、少です。はい。はい。今回の動画なんですけれども、いコラボ動画でございます。おー。 イエーイ今回はですね、うんえっと、イタリアに在住しているアチオチャンネルさんとコラボさせていただきます。はい、 あちょうさんはですね、え、う、っ、ん、と、イタリア人の方とご結婚されている、ゲイカップルの方なんですけども、うん、YouTube を発信していて、うんうんうん、今回コラボさせていただくことになりました、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、今、イタリアに住んでるので、うん、直接お話はできないんですけども、うんうん、リモートでコラボさせていただくことになりました。うんうん、はい。で、リモートでできることって言ったら、うんうん あの、僕、ジャルジャルさんの動画で見たことあるんだけど、うん、面接をしていて、えっと、床に寝ているのをバレないかどうかみたいな。面接を受ける側が、うんうんうん、リモートで面接を受けるときに、うんうんうん、寝た状態で受けても、うん、その面接官にバレな い, かレないっていうことでしょそ う, そうそうそう。うんうんうん、それを、うん、やってみようと思います。<笑><笑>あっちささ<笑>。 そう。リモートで、ね、そのね、これからね、コラボさせてもらうんだけど、う, ん、うちらが寝てる状態なのを気なそうそうそう、気づかれるかどうかってこと。<笑>そう、ワンチャン気づかないんじゃないかなって思ってて。<笑>本当に<笑><笑>えっ、ー、と、今回も先ほど撮影は終わって、ちょっと僕たちのね、画像自体はちょっと荒くなってしまって、あの、見づらいところがあるかもしれないんですけれども、あちおさんはバッチリ綺麗に映ってますので<笑>、はい、ぜひお楽しみにしていただければと思います。<笑> で、まあ、そうですね、バレてるのか、バレてないのか<笑> <笑 > を、まあ、見てもらえればいいかなと、うん、思ってます、うん、はいそれでは、レッツ、ゴーあ、どうもこんにちはにち は, はじめましてはじめましてまよろしくお願いしますしお願いしま す, ししますあの、僕たちの声聞こえますか 聞こえてますあよす、よろしくお願いします。いま す, すいませんお願いします。お願いします。お願いします。で、最初なんですけど、なんかちょっと僕たちの企画についての説明ができたらなと思ってるんですけれども、大丈夫ですかはい。大丈夫です。はい。ちょ、さんお願いしていい<笑>いや、なんか緊張するな。うん、<笑>えっと、内容としては、恋愛観についてをなんかいろいろ話せればなと思うんですけど、いける<笑> お前今、人のチャンネルえ、すいません、えっと、うん、僕たちの、えっと、ゲイのカップルの、なんていうんですかね、あるあるネタみたいな感じの内容あるじゃないですか。付き合う期間が短かったりとか、よく言われるのが、あとはまあ、出会い方についてなんかを、なんか話せていったり、話せていけたらなって思ってます。よによはい、はい でまああちおさんはあのご結婚されてると思うんですけれどもイタリアで、はいはいまあ、そういうなんか結婚されてる方とかとなんか恋バナをしたりするのもなかなかする機会がなかったりとかするのでなんかそういうことができたらいいなってちょっと思ってたりしますはあとあのー、まあちょっとあちおさんのこと内容が軽く被っちゃうかもしれないんですけど あの、国際カップルの方と、まあ、日本人同士のカップルのちょっと違いだったりとか、なんかそういうのも気になる方が多いかなって思うので、なんかそこら辺の話もできたらいいなって思ってます。はい。はい。では、あの、うん、そんな感じでよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。はい。いや、なんかすごい緊張、<笑>緊張しちゃいますね。<笑>いや、僕はなんか始める前、いや、どうしよう、どうなるのはい。<笑><笑><笑><笑> いやなんかその、例えばそのゲイの方がやっぱ付き合うのが短いとかってよく言うじゃないですか。はい。なんかそういう、なんかどうなんだろうね、そういう、でもなんかその、結構 そ, その人によって分かれんのかなって思ってて。 なんか長いく付き合う方もいるしさ、うんうんうん、<笑>まあ人によるとは思うんですけどね。あっちおさんの場合はどうなんですか。なんか結構その今まで付き合ってた方と、うん、あの長く付き合うタイプなのか、それともちょっとやっぱりなんかそういう経験の方が多いとかなんかそういうのあったりします？僕はやっぱ付き合うならちょっと長く付き合いたいなと思ってたタイプ。うんうん、はい。無理やり結構この長く。 はせてましたなんかもう関係が破綻してても、はあはあはあ、この短く終わっちゃダメだなみたいな、はあはあ、こうこう無理にこう頑張って続けようとするタイプと、はいはいはい、ああ、なるほど、なるほど、うん、うん、うんそうですよ、ね、ちょっとだけいいですか、はい、ちょっと、で こ, い こ, いうん、ここ、壁なんですけど、これ、あれ、マグネットになってて、<笑><笑>え、待って。 くっつけられるんですよこれ。え、えちょっと、なんかあります。寝てよえ、いや。いや寝てません、ね。いや寝てないっす。寝てないです。ねはい。<笑><笑><笑>あの寝てないですね。<笑><笑><笑>あのちょっとくっつくな。想像壁。そうですね。ーでまあちょっとなんだっけ。<笑>ちょっと待って。待って待って待って待って待って。待って待って <笑>いや、全然ね、寝てないよね。寝てないっすよいしょ。はい、すごい、ちょっとお見苦しい点が。<笑>うん。気持ちがなんか、こうなってるから、エネルギーとか。あ、本当ですかなんだ。髪の毛が乱れてる感じですかね。ね風邪かもしれない。<笑>重力に逆らってるから。<笑><笑>実はですね。あの、本当に申し訳ないんですけど。はい。リモート先で。 横になっててもバレないんじゃないか、みたいなやつ。完<笑>全にバレた。<笑><笑><笑>ごめんなさい、本当に。申し訳ないです。なんか、<笑><笑>ちょっと普通になるか。そうだね。普通になろう。ちょっとだけ<笑><笑>ちょっと時間ください。<笑>すいません。はい。よいしょ。そのまま起き上がるよ。うん。よいしょ。うわ<笑>汗がやばい。<笑> あ<笑>、ちょっと待って。これもドッキリを。<笑><笑>いやすぐ気づきました。なんかいや寝てるなと思ってた。<笑><笑><笑>ごめんなさい本当に。あ<笑><笑>そう、ね。 もうすぐバレますよ ね, すね。いや、なんかその、あちおさんとコラボをするにあたって何をするかっていう考えてたんですけど、うん、ちょっとリモートならではのドッキリをち ょ, ちょっと仕掛けられたらいいなっていう話をしてて、で、今回、まあ、あちおさんは気づくかどうかっていうのをちょっと。は<笑>い<笑>、で、待って、これは企画自体はこのドッキリ企画だったってことですかいや、あの、どっちもです。<笑>あ<の>、ど<笑><笑><笑> どっちもというかまあドッキリがメインですけどはい傷つけない手前ですごいあのたじたじしてたのはこのドッキリがどうなるかなみたいな感じでなだったからですかあそうですねえあの最初から分かってましたいやなんか分 か, 分かってましたけどあえてのねあちおさんの優しさであれですよね気づいてないふりをしていただいたって感じですよねいやななんんかいや、なんかいや、別のんなあのや二人こう ここでもこう、うん、ちいちラブラブされてるなと思って。<笑><笑>終了。 はい、うん。すいませ ん,、うん。というわけでもう、これは、録画させていただいておりますので<笑>、このまま、うん、動画にさせていただきたいと思います<笑>、はい。はというわけでですね、あの、今回の動画なんですけれども、はい、イタリアに今お住まいで、うん、国際カップルのね、方で、うんえー、イタリア人の男性の方とご結婚されている、アチオチャンネルのあちおさんでございます。うん<笑> な ん, なんか、なんかごめんなさいで、ね、なんか気まずくない<笑><笑>だってね、あれだもんねそもそも、なんか最初にちゃんとした挨拶もな、なんかにごめんなさ い, じゃない2人ともなんか楽<笑><笑><笑><笑>な感じなのかな<笑>いや、こうやってそのリモートで あのコラボすることがなくって、うんうんうんまあ、せっかくならそのリモートならではのことをしてみようかなと思ってすいませんがちょっとやらせていただきましたでも OK よかったどうしようあちおさんの動画の方ではちょっと真面目に、うん、あの<笑><笑>させていただこまと思ったのでぜひよろしくお願いします 今回ですね、あちおチャンネルのあちおさんとコラボさせていただいたんですけれども、あちおさんのチャンネルにも出演させていただきますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。えっと、リンクは概要欄の方に貼っておきますのでよす、よろしくお願いします。というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。では、また。あちおさん、ありがとうございました。す。やばい、エンディングプロダ。だ。 はい、すいません<笑>ありがとうございます。<笑>